ラジオネーム、ドゥクドゥチュンチュン、ああ参加いただきました。2GM <笑>じゃねいか。<笑><笑> あ, <ー><笑> あ, <ー><笑>ありがとうございます。先日、某江口隆也さんのツイッターにて、かわいいは可愛かわいいろは可かわいいろは可愛いいろは可かわいいろは可愛い可愛いろはすーという記事があり、この人大丈夫なのかなと心配になりました。と<笑>いうことで、公認してください。<笑><笑> ということで<笑>まあこれ普通太郎コーナーじゃなかったっけ公認早くね。<笑>く本当だ、まあ、いい本当ですねとりあえずじゃあこの人、公認お お, おめでとう い, いやなんかいろはがねあざとかったんですよ あ, あざと可愛いかわ い, いくて、ね、僕は時々こうやってツイッターでやっぱりちょっと様子がおかしくなんですけどそれではボッチラジオ唯一のコーナーボッチ棟が再び公認します。<笑>あこれこれですこれです、はい ありがとうございます中学2年の妹に「お兄ちゃんは結婚できないので私が早く結婚してたくさん子供を産みます」<笑>と親戚一同の前で宣言された<笑>ーおーい公認総裁にいち早く公認されてしまってんか心が切ない心がこうするんじ ゃ, んじゃあ。 んかちょっと違うんだよな早見<笑>さん何か友達が欲しくクラスの自己紹介の時に<笑>僕はうどんを鼻で吸うのが特技ですと宣伝<笑>宣言したところんでみんなが見たいと言ってくれます<笑>次の日にわざわざお弁当をうどんにしてもらいみんなの前でやった時の周りの人の顔は忘れません<笑>まるでゴミを見る目でした<笑> あいつら何なんですかね。次の日からあだ名はダイソンでした。<笑><笑>二度とすいません。吸<笑>わない代わりにステッカーください。<笑>とのことですが。よくできてんなあもう<笑>みんなやっぱ<笑> あれだね。メール職人だね。う<笑>、ね、やもうダイソンさんです、ね。え<笑>これまさかお母さんうどんを用意した時に息子がこんなことすると。そうよ。だったでしょうね。<笑>いです。とは思わなかったと思います。いやでもこれ社会に出た時に、やっぱりもうそういう時に役に立ちますよ。はい、飲み会とかで。お一発芸やりますうどん鼻から吸うみたいなことをやってやったらもう、おーっつって。<笑>うどん自身、ね。お前営業に使うぜみたいな。いいですね。マジですか。営業と一緒にうどんも持ってけと。わー。<笑> そば的な感じで。素晴らしい。素晴らしい。氷大変な世の中だ<笑>。続きまして。<笑>